はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日はですね、センタービーフ横浜館内本店さんにお邪魔しております。 というのも、いろいろとご縁がありまして、ぜひね、食べに来てくださいということで、お声掛けをいただいたので、もう飛んで参った次第でございます。今回は特別なね、チャレンジメニューとかではなくて、通常ね、提供しているレギュラー商品なんかを何品かいただいて、最後にね、お店さんからお得なサービス、情報がありますんで、今回の動画はね、しっかりと最後まで見ていただけると嬉しいです。ということで、えー、説明はね、こんな感じで、早速料理を食べていきたいと思います。 一品目がね、リブステーキでございます。通常のリブステーキを注文します。何グラム？通常だとシングルでしたら百五十グラム、ねうん、じゃあもうダブル。ダブルになります。早速ね、じゃああったかいうちにいただきます。はいただきます。<笑>うわ、めっちゃうまそうこれ。 <笑>うまっもちろんリブなんでね脂身と赤身の部分のバランスがすごくいいんですけど脂身がねとにかく甘いしかつ赤身もねしっかりと肉の旨味があるんでもう絶対ソースいらない<笑>うんまっこちらよろしくうちの自家製生カルピスがありますんで、ね、こちらも一緒に召喚できるでも自家製の生カルピスだそうです 普通のカルピスよりもね、なんかミルク感が強いっていうのかな。現役で悪カルピス、あれのミルク強めって感じ。もうめちゃめちゃまろやか。うまい。こうでもお肉に合いますね。ラッシーとかでお肉を食べているような感覚に近いかもしれないです。まろやかなのとお肉のまみとめちゃめちゃ合います。 あの買って帰りたい、<笑>これ、めちゃめちゃうまいですねうです、うん、塩分もちょうどいいですし、これもね、本当、ミルク感というか、濃厚な感じですごい合う。 はい、てことで、ただいまね2品目到着いたしましたこちらがハラミステーキ、えー、340g だそうです<音楽>いやでもめっちゃうまそうに匂いするんですよね早速いただきますやならかっえうわ見えるかなこれめっちゃうまそう<笑> カメラ越しだとちょっと伝わりにくいんですけど、かなりね、厚みすごいんですよ。でも、一切硬さはないです。かといって柔らかすぎず、ちゃんとね、お肉らしいこの、むギゅっとした食感残ってるんですよ。これ、最高にうまい、マジで。 はいということで二品目完食でございます。いますはいということでこちらがね塊肉のビーフシチューなんですけどこのメニューが店長さんのお勧めみたいでしてこれも通常もなんか出されてる通常出されてます。あ通常するもうちょっと 330g はい三百三十グラムです。三百三十今日はちょっと特別五百グラムでだいぶ通常でも三百三十かなり多い多いですよね。 お肉もうまいんですけど、ビーフシューのルーって言うんですかね、この味付けが絶妙ですね。<笑>ほんのりとした苦味プラス、後味にね、酸味があるんですよね。この分、これだけお肉が大きくても飽きないというか、これめっちゃうまいです。<笑>これマジでうまい。お肉なのにもあっさりしてるので、ライスというよりかは、どっちかガーリックライスとかの方がなんかぴったりきそうですよね。<笑>あ、もうちょっとね、<笑> <笑>ありがとうソ<笑>ースもいっぱいないな。<笑> ビ AFC でこれ完食でございますありがとうございますはい、ということでお次がこちらの肉ましカレーでございますこれめっちゃうまそうなんだけどとりあえずね、自家製ピクルスよいでしょう。あ あ, あ最初に、こう来たときに 感じてた香りのイメージと全然味が違いますかなりね、そのスパイスの香りが強かったので、もっとね、こう、トゲのある、ベりっとしたカレーかと思ったんですけど、めっちゃマラやかなんですよ。ただ、しっかりとスパイスの辛味とか香りがあるのでこうすごくね、メリアリの効いたカレーですね。これ、すげえうまい<笑>のカレー。 街中の飲食店さん、そのカレー屋さんじゃない飲食店さんで食べるカレーだと思ったら多分ね、大間違いだと思う。マジでうまい、これ<笑>。うん。え、ね、肉屋のカレーってうめぇ<笑>。 これあのピクルスの結構種類が独特なんですねフルーツが入ったりとかして酸っぱいとかその野菜特有のさっぱり感だけではなくてフルーツの、ね、甘みも入ってるんでこれめちゃめちゃ合います、ね、はいということでこちらのカレーも完食でございます はい、ということでこちらが、ね、あの最後のメニューになるみたいなんですけどこちらのお店 の,、ね、あの通常メニューでステーキライスっていうメニューがあるんですがそれのね、ラスカルスペシャルということで特別に、ね、あの作っていただいたみたいですこれすごくないもうめちゃめちゃ贅沢なあな一杯をねいただきましたんで早速食べていこうと思いますじゃあいただきます バターの感じ方がね、あのステーキとちょっと違いますね。鉄板で熱されてるバターよりも、バター自体の温度を保ったままだと、よりね、なんか滑らかに感じる、これが丼にめっちゃ合う、これうまい<笑>。うん。ライスで、ちょっとステーキ、ライスで。 ーリックライスでも普通のライスでもないやつ そ, それベーコンバジルライスですねベーコンバジルライスなんか今回ねこの丼に関してはあのお店さんのライスが何種類かあるみたいでそれの三種盛りになってるみたいなんですよ、うん、めちゃめちゃうまそうバジルうま<笑><笑> 早速ね、こう、卵を割っちゃいます、これやばいよね<笑>うぅ<ー><笑>うまい<笑> ラ、はい、ディッシュソースのこれラディッシュあうまっこちらこちらの卓上に置いてあるんですけど、はい、ニンニクのからしら茶、ね、っ, って知ってるんでこれもまた結構人気なんですよ、うん、あこれうまっ これもうまい<笑>今までの味付けというか、最初からの味付けに関しては、おしゃれでさっぱりしてる感じなんですけど、辛みとニンニクの風味を聞くと、一気になんかスタミナ飯というか、ガラッと顔色が変わります。これ、めっちゃうまい。うま、ん、い。うん<笑><笑> あ、これうん。<笑>うん お疲れ様でした。はい、いうことでね、えー、本日は、ちょっと5品料理いただきまして、どれもめちゃめちゃ美味しかった。でも、こうやって5品食べ比べて、本当にね、こうやって動画を見てくださった皆様が来た時にね、食べて欲しいものばかりで、もう全商品美味しかったです。で、えー、冒頭にお話をしていた、えー、お店からのサービス、おすすめ、えー、じゃあ発表お願いしてもよろしいでしょうか。はい。はい センタービーフの店長の平山です。ラスカーさん、今日は感謝をありがとうございます。いやー、こっちらお座ありがとうい遠い中からねいい、このなのに申し訳ないです。いや、ありがとうございます。皆さん見てくれたお客さんにいい、今度は私たちからのサービスとして、はい、先ほどラスカーさんが飲んでいた自家製のカルピス、一杯サービスいたしますんで。はい。今日あの、動画を見たって形でお伝え す, ればそうですいいえはば、い、いいですね。動画見るさらにです。はい。最後、 はい、こちらに挑戦したい方いらっしゃいましたら前日までの予約になりますんで、はい、うちのお店の方にテーマの方で予約してください あ, あれもじゃあ限定メニューとして出していただいす。11月末まで出しますん、ね、でこれもねぜひ食べてほしいですね、はい、ぜひと皆さん挑戦待ってますて<笑><笑>チャレンジメニューとかではなくて、うん、特にあの特典とかはないんですけれども限定の予約商品になりますんで 一応ねあの、食べられる方は前日までにお店の方に連絡してね予約をしてください本日、えー、と営業中だったんですけれども、はいろいろと忙しい中ありがとうございましたでうごます、ね、ありがとうございましたありがとうございました改めてございしたとういしたということで<笑>以上ラスカルからでしたじゃあねー